キンプリ、5人ラストステージ、肩を組み、アイチャイバンを熱唱、平野紫陽、皆さんの目に焼き付けるようなパフォーマンスを、紅白。第73回 NHK 紅白歌合戦が31日、東京、渋谷の NHK ホールで行われ、キングプリンスが5人での紅白ラストステージを迎えた。CD デビューから5年連続5回目の出場、平野史洋、 25が、皆さんの目に焼き付けるようなパフォーマンスをと宣言し、アイチャイバンを熱唱した。シクストーンズは、初めてのトップバッターを務め、初出場のなにわ男子は、フレッシュに歌い踊った。CD デビューから5年連続5回目の出場となったキングプリンスは、5人での紅白ラストステージを迎えた。2023年5月に、平野志を、25、 岸優太27、神宮寺優太25が脱退し、長瀬角23と高橋海斗23の二人で活動していく金プリ。平野が5人で出る紅白は最後になると思いますので、皆さんの目に焼き付けるようなパフォーマンスを見せたいと意気込めば、長瀬はたくさんの方の応援のおかげで立てた紅白の ステージとファンに感謝した。この日はヒップホップ調の人気曲、アイチャイバンを披露。歌唱を終えた5人は肩を組んで笑みを浮かべ、平野は手を叩きながら、ありがとうございましたと挨拶した。一方、初登場のなにわ男子はフレッシュにデビュー曲、初心ラブを披露。リーダー、大橋和也、25、が、めちゃくちゃすごいアーティストさんたちと、日本中、世界中、 宇宙中まで笑顔を届けたいと意気込むも、司会の大泉洋、49、から、今日、大事な日なのに遅刻したよね。と暴露され、言わんといてください。と苦笑い。西畑大二十五は、目の前に、審査員の嵐、松本潤さんがいて、ちらちら見てしまい緊張したと初う い, ういしかった。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。